よし来たー<笑>ようやく来たぞ、これ。はい、えー、ボイド君アップで。えー、半年以上前だね、うん。ご無沙汰です。めっちゃ変わってんな。進化しすぎやろ。よし、やっていこう。よし、じゃあ、せ、まずちょっと設定やな。うん。設定しましょう。よし、終えた ああ、こっちか。やっていこう。ちょっと重いな。あれよあれや、元の前やったやつと、新しいやつか。リラックディスク壊れてる。で、なんかね、あのー、ビークワンあの、前やったやつが、なんか、変わって、 たっぽいのね。ただ俺は今回やらないから。あの、前やってたやつはもう、サちゃんで、あげますわ。んなんだしかも今回ムービー付きないいやー、変わってんねー。やーべ これテンション上がんぞ。いや、やべえわ。お。来ましたね。まあ、今回も翻訳はまあ、編集中の俺に任せるという。ああ。あんなにこいつえ誰これ なんか、ボイルに似てるけど。なんだろう、ボディーガードかなんかかな。めっちゃ、めっちゃごついな。あ<笑>、で<音声>もう進化してんな。やべえな、俺。テンション上がるわ。 やばいな、今回まともな実況じゃなくて真面目に。<笑>けどなんか今イントネーシアおかしかったな。なんか真面目にテンション上がるわ。普通にマジで動画じゃないプレイしそうな。いやー、これはやばいって。クオリティがちょっと高なっとるわ。いや、やべえ。 そして、今回も翻訳を、だるいなぁ。ボイド君が毎回ね、俺に編集、っていうか、あの、なんていうの、編集する場面増やすが、大変だわ。どれぐらい進化してんのかなお、なんだろう、前よりむずくなってるとか。前よりむずくなってそうな気すんねまた切れとる。お前、切れそうやんけ。 もう一体牛乳飲めへん。おぉ。こいつはマジで何なんかボディーガードみたいな。ね、プロデューサーか、なんか。いや、海洋シーン長っ。 翻訳数増えたなまたま た, また翻訳だるくなるこのボディーガードはマジないやおおカウントダウンも変わっとる おぉ、新曲じゃ。で、今、なんか PC 重っ。ちょうど今、大阪から帰ってきたばっかで、ね、超久々のプレイになったけど、許しきそんけ。だいぶ、いぶ下手くそになってる。あんまりね、ちょっと、お見苦しいプレイにはならなくて。おい ポーズ変わってんなポーズも変わってるわすげえ進化しすぎやおお左のやつだけ変わってるわ 真面目にちょっとこれ曲作っ。実況ちょっと投げ切ってるみたい。この曲いいな。おおいいね。 そういうよ。またよく見たらなんかボディーガードみたいなやつ見ており、あいつらが戦うことも何なんだな。あんなごついの勝てるわけないだろう。どうぞ次。 まあ い, <笑>いい曲だから許すって言うわ許すマジで許すその曲だから許すあわ石<笑>あ一瞬重くないかんわあ 言わせてたけど、なんか、ウィークワンで、なんか、ちょっと変わってるらしいから、ちょっと、サブチャンでやるわ。なんかメインで上げても、なんか、無駄に、ちょっと編集が増やされると困るから。今回はちょっとこの、新しい方だけをやっとくっていう。ね。最初に起動したからね、ちょっと重いよね。あー、切り潮始まった。 牛乳飲めっていやブラックホールとか言ってるけど、なこいつ、ボーイフレンドなに、ブラックホールに詰め込 む, 詰め込むっていいかおかしいけど、なんかない。投げる気か。いやー、まじ編集増えんな。 やばいくらい増えてるわ。いやしんどいわ。ん 今回なんかちょっとやばそうやな本気でやばいかも。多分マジで今回殺しに来るぞ。だって前回の翻訳でさなんていうの握りつぶすだっけ握りつぶすとか言ってたから、今回はマジやぞ。<笑>下手したら。ほんまに。今回はガチで殺される可能性があるんだ。 あこいつじょ、なんか情緒不安定じゃねなんかさっきから怒ってばっかりとかなんか、なんかすみ、あの目騒らしてるけどこいつ。え、積んでるなんかボイドちょっとキャラ変したな。なんだろうお、ボディーガード。え、でもマジでボディーガードくせえな。グラサンかけたらガチやん。 やっぱこいつ情緒不安定だな。<笑>もうちょっとボディーガードの人も引いてるもんな。<笑>絶対情緒不安定や。<音声>うーん。長い。はい、岸郎。おーし、来た来た来た。3, 2, 1, よし2曲目スピードちょっと上がってんね程よいスピード今からちょっとね固まったなちょうどいいぐらいな おーよしよし。 それもいい本気出してんな<笑>いなおちくん、いちくん、おちくん、おちくん、なちくん、おちくん、おちくん、おちくん、お待くん、お今くておちくん、おちくん、おちくん、おちく やばいやばいやばいアホみたいに固まった言い訳とかじゃなくてマジで固まったやなあなっ普通のもう少し死ぬとこった 超ショいな終わったかおおえ何なになにえ何なになにえ何なになになにえ何えなに え, なに え, なに え, え後ろ、後ろの背景割れたんですけど。えか割れてあやばいやばいやばい。3かかってるよ、今ね俺の PC 君が多分今ね、全力で先び声を上げてるわ。あれてご、あれボディーガード ボディーガードのうちどっか行ったよあシフトアウトしたなもしかしてあいつ何も言わずにシフトアウトしてるあれ あれだね。重いけどごめんね。視聴のみんな。嬉しいと思あげ久々だからね。しょうがないね。ね なだななだななだななちょっと待って。背景にいい。背景に目がいっちゃったやばい。やばくねこのままだと崩壊するぐらいいや、長いな、この曲も。ええ、え何やねん。はいはいはいはいはい、何、はいはいはいはい、な何 Hey, b o y What's up? ええ死んだよ。ええおー、な、な、な、な。なになになに急に、なに海岸<笑>ええどういうことえ死んかポケ<笑>モンかよ。 のぅんえあ、もしかしたら本気で怒らしたっけまずいですよ。いや、今回マジで殺される可能性あるな。やばいやばいやばいやばい。本気で、やばい。俺はやばい手に負えないことしてしまってんな。 今バグったような気がした それでもボーイフリンは立ち向かうっていうね止めなきゃまずいですよいや今回マジで翻訳多いなあの気づいたら録画時間がもうね16分ぐらい今あるっていう17分ぐらいか見えんだけどね後ろに今 OBS あるからさ うわ何ぁくいし急にホラービビった BGM 止める瞬間があーやばいうんあ、ノー t 変わっとるわあちょっとええい。やっいや、はやはやはやはやいや、早くね イベントコライドンよりさ、スピード速い。あ、ぶんの。いや、危ない。いや、早すぎ、早すぎ、早すぎ。譜面の量がえぐい。あの、久々のプレイでさ、こんな、こんなさせるんですね。うおょっと待ゲージ落ちてるやん。 ゲームは最悪なやつだ誰やっちゃ誰や つ, や誰やつしかも神曲っつうイベントホライン並みに好きやぞこれはこのダークな感じだよっき スピード早すすぎてね、また無理はないんです、ね、あやイバイバい一番初めに押されるパターンやこれはまずいまずいまずいこれはまずいこれはまずいこれはまずい 闇に落ちたたボイドを助けるみたいい、な感じはい、ちょっとスピード落としましたああ見えやすいうーん非常に簡単 だ, だわスピード落とせたさっきのはちょっと速すぎるんだよな途中から速くしたりしないよな 僕がねゲージ落ッだけだからまだいけるこれはあの即死とかなんかそういうさなんか避けなきゃいけないと か, なかそういうやつとかがあるんだったら話は別だけどさこれはまだいけるわ 見たの 後, ろ後ろのピンカーだっすごいかっこいいよあっ待て待まだ聞いてんだあってやばいやべっリストリストストもう久々すぎてやばい痛そうだわ えーはいえー、どうねもうね、もちょ、えっとですねもう 32? いやじゃあなもう30いやよ 3十ぐらいやった気がするんですよ。クリアできません。ってなわけでね、ちょっと、イラいらすぎたんで、最終手段使ってあります。あのー、譜面いじりしてました。はい。これなら絶対勝てるしょっていう譜面にしたんで、もうね、あのー、こっちもね、ちょっと本気でちょっと入れてるんで、ちょっと、必要な手を使います。 本当にそうしないと勝てないんですよ。30何回かやっても無理なんですでも20回目ぐらいで、ね、もあと少しで終わるっていうところでも死んじゃったんで、ちょっともうすんごいやらせいきます。ずっとね、大体もうあそこら辺で死ぬんで、ちょっとこっちも本気出してね、ガチでやっていきますわ。 話 長, 長くなった、だったんですっと行きますわ。やってやります。3, 2, 1, はい、次こそ勝てますんで、安心してください。視聴者。もうね、ゲージ押しまくる ゲージをししったらてても頑張ってゲージをします序盤じゃなくてねたい後半くらいから、ね、本気で運命で厳しいから。 これならいいよ。すんごい究極に譜面切りたここらへんじゃないですかまだね序盤はないイす。もうねあれからねダブ結構時間かかってます、ね、あのー、途中でねもう 何, 何回かもうねなんかアプリがこまってなんか固まってね落ちるんですよあのー、僕のこのゴミ PC のせいでね そんなアプリも耐えられない、ね。ゴミ、ゴミソフト。もうそれで何回か落ちるやも、ずっと最初からやりま、あの、最初からやり直してもう。晴れてます、ね。正直。で、ね、もうね、撮影し始めてからも約3時間ぐらい経過した。すっごいプレイします。ちなみにご飯は置いたかでーす。すご飯は食べたくてなかった。 話はいい。問題はクリアするかどうかなんだ。はい押し切るんですかもうね同情地とか持ってきました おこれやばいでしょ、はい、あのー、ボイドだって、ね、見しましたもん回収したんですこっちはね、もう面倒量え、まあ、ちなみに BF 側の船はね全くいじってないもうボイドだってね、もアホみたいにいじりましたうほとんどね、相手アホいじしてしまっ い、えー、やった長い間やい ま, たれますはいクリアしましたもうねー3時間でようやくクリア 多分ね、今回の撮影、過去最高に長い。もう収録回数とかもエグいはい、クリアしました。不明いじりで勝ちました。この不明いじり大体もう何十分とかで。いやー、ようやくだよ。ああ、めいて。マジで本当トに。ちっついま Thank you for ああもう2だとねこんなキチルようしないでくださいホンにもうイライラする、ね、はいはいクリアしましたもうないよねさすがにねこれで追加されるかなマジでイライラするこれフリープレイあんのかな あ, あるわ あ, あれあれじゃねさっきのボディーガードじゃね戦えるんか いやーようやくやってこれが解放かマジでしんどいもしかも後ろの方にボイドおるしあいつも大きに見やがったよ今回固定こっちからな おうえっ、ー、2人で歌ってんのこれめっちゃ振動きる、ね、振動がすごい、ね、これならゲージを 押, 押してもおかしくないそれほどではない 声もあれだね、なんか、こうい聞いてる、やっぱボディーガードやな、でもネクタイはつけないな、体ごつすぎて、あの、ぴっりのネクタイはなかったんだ。 長いこうやったかと思いますおおいいね。このコンビいいな。さすがボディーガード。はい、ということでね、もう、疲れた。いや、もうちょっとね、もう、寝る。眠りたい、むしろ。<笑>ということで、今日の実況はここまでです。ということで、ご視聴ありがとうござ い, います。<笑>はい、ということでよかっ、もしよかったら高評価、チャンネル登録、そしてね、 頑張っておりますのでぜひぜひフォローお願いしますというん、ことでね、ご視聴ありがとうございましたそれでは次回の動画でお会いしましょうバイバイ<音声>はい、みなさんこちゃんえっ、ー、とね、もうね、ちょっとだいぶ今ね、撮影終わってからもうだいぶ時間だったんですけどあのね、なんか YouTube、ね、ちょっとボイドのあれビとったらなんか確実 ちょっとあの、隠し曲があるらしいんですよ。やってみますね、ちょっと、これ。俺、それ見逃した。まあ、もうずっとにちょっと、アプリ時代放置してたんですけど。えっとね、ここで、なんか、一度、クリックして、エンターを押すとなんかできるらしいんだが、できんのこれ。あれあれできないあれんっていうことちょっと待ってくださいね。ちょっと調べていきますよ。 え、ちょっと待って。あの、調べてたらちょっとね、出てきましたよな。<笑>えなんか適当に撃ったら出てきた。多分これこれだよね。3, 2, おー、来たこれだしかもあれやん、作者やん。この、ボイドモッドの作者のスターダストさんじゃん。ダストじゃねえわ。スターブレイクさんだ。間違えた。曲名の方行ってきたとすげえ。本人登場やん。 あーこれいいわあこの曲調大好きあ、これいい わ, これいいわあこれ地味好き、ね、この曲調ね俺大好きだあこれはね正直クリアしたぐいあった をしパン。 もうそむずくないから、かとういうのに神曲やろ、これは。そのモットで、多分一番好きや、好き欲しい。好きやちょっただけだ。サーブレックスさん、めっちゃいい子落してる。 でなんかあのこ、ー、の PC のあれでなんか音量調整してなんかそのなんかやばいこの PC の面についたやりしてますこれは神曲やろ これはもうカートした違いがあったわ。んなんかちょっと問題発言しない。すごくね。片手、やっただけで、曲のあれ、見てのな、交換音みたいなつける。え、すげえ、これ神曲やん。え、これはすげえ。はい、ということで、ちょっと、ね、<笑> あれからちょっとだいぶ時間取っちゃったんですけど。はい、ってことで、まあ、神曲も聴けたし、いいでしょう。はい、ってことで、神モッドでした。<笑>えっと、今の時間ね。やべ、12時前じゃん。